これは、ブルックだけの話題作。みずみずしい24日間のエルセーヌ体験。新しいブルックを作ったのは、エルセーヌ。自分を信じ、変える勇気を。そこは美の国、エルセーヌ。 信じられるのは、美だけだと思う。Beauty、can be found in the truth。すべてのマドンナたちに、ピュアエステティック、エルセーヌ。 あなたのちょっとした勇気があなたは美しく子供の頃小枝ちゃんって呼ばれてたんですへ嘘ですやっぱり L セーヌ行こうさあ L セーヌケム伸しました彼女あ こんなにに綺麗に仕上がって鑑識に回しします か, また同じ手口か、ね、え間違いないなでしょう鑑識の結果「エルセーヌ」その謎の宇宙病原体はナイスなボディには宿ることができなかった「いやジェリ急がちゃエルセーヌ」がち「エルセーヌ」ーヌ「ヌ遅かったジャンプスリーいいあ。 ズルズル調査団だ 夏は つ, るつる「エルセーヌ」目指せナンバーワンボディエステといえばエルセーヌ どうだ父さんも脱皮したぞあの中澤さんが続いてるんですよ珍しく優ちゃんっていつも三日坊主なのに続いてんだやめないよ「綺麗が続くヘルセーヌ」2時間空いたら何をする、うん サイズはおいくつですか。二十八。いえ、二十七。二十七ですよいしょ。もう。無理だ。ああ、キャン、ピンチだ。エルセーヌで頑張れ。エルセーヌ。女って外見で判断されるんですよね。それって女の特権というのでは。特権。だって綺麗になればいいんですか。なりましょう。私のガツハンドで。特権か。ゆ、はあ、うちゃんは。エルセーヌ。 「気になるところはどのとこ」<笑>「気になるところはどのとこ」「おしももふくらはぎ」「隙間がない」「気になるところをすきすきすっきり」「エルセーヌ」「ふたももふくらはぎ」「足首足の隙間狙って」「隙間ほすきすきほや隙間があってよかった」っった「女は隙間よね」 隙間エルセーヌまんー《足の隙間...隙間ね隙間隙間》隙間が欲しい隙間 L セーヌリバウンドを何回もした腰が一番早く太ったら出るお肉がつくからダメかなまだまだ L セーヌ私は始めますウエストとか体重一つ気になりだすと全てが気になりだす自分で自分をコントロールできないから L セーヌ 私は始めますうんスカートを履くと足のラインは綺麗に見えてるのかなってすごいドキドキしますよね「エルセーヌ」自分がここを痩せたいって思うのを思う通りに痩せられない一人じゃ わたしはは始めます骨盤歪んでるよえっ ニトリ説明しよう骨盤中心ダイエットは L 線だけのオリジナルマシンで骨盤中心にボディバランスを整え下半身のサイズダウンを目指します骨盤中心ダイエット チェヒーロインコツコツバンバンコツバンバンコ ツ, コツバンバ ン, バ ン, バ ン, バ ン, バンこれから生まれ変わりましょうコツバン中心ダイエットコツバン中心ダイエット<笑>結構いいよん 見えてるよえ「結構結婚これ結構結構結婚これ結構結 構, 結構よくしてかわいましょう」「なかなかいいよいいよバック」「ゲッチコンヒーロー」ーロー「ゲッチコン脂肪」ーーーー「ゲッチコンカタコ リ, カタコリヒーローチェンジヒーローイン」グースー「薄い」「ねる子はきれに」 4パックはエルセイのオリジナル10種類のハーブで血行や代謝を癒やされながらスッキリボディを目指しますヒーローチェンン結構結構これ結構 結構いいよエルセーヌー